ようこそ NBAJF、NBA LANBA f r a n c o j a p o n e s e ルタ l t o とコーヒーとともに。よう、元気今、マドリッドから最近帰ったばっかりで、まあ、えっと、君たちには1日かもしれないけど、<笑>俺にとってはもう3週間も全然ビデオ撮ってないのです。<笑>昨日、ミロキバックスがゲーム5に勝ったばっかりで、フェニック・サンズはもう NBA ファイナルズまでたどり着きました。 そして今はポール・ジョージじゃなくてロサンジェルス・クリッパーズについて話そうと思います。ポール・ジョージのものすごいパフォーマンスにも戻りたいと思いますが、uh, 残りの選手についても話 す,、uh, すこともできると思います。それじゃ、行くぜ<笑><笑> 今年のポ ー, ジーポール・ジョージはなんと素晴らしい。ウェステン・コンファンスの2回戦、ファーストシードのユータ・ジャーズ相手にゼ 0-2 を始めて、 そしてゲーム4ではカワイ・レオナードが膝に怪我を負いました最悪の事態クリッパーズのエースが欠席そしてそこで現れたヒーローはなんとなくポール・ジョージュでしたチームの希望を追いタイロン・ルーのクリッパーズと共にユータ・ジャーズに圧勝このポートシーズンの2回目の O2 からのコンバックでした NBA の歴史上初めての出来事です そして、ウェスタン・コンフェンス・ファイナルズ、フェニックス・サンズを相手する。フェニックスはセカンドシードで、今年ラブラン・ジェームスの率いるロサンゼルス・レイカーズに圧勝したチームです。そのフェニックス・サンズ相手に、ゲーム6で敗退、しかし、カワイ・レオナードなしで、なんとパール・ジョージは、サンズとの相手のマッチアップで、28ポイント、10リバウンド、5アシストのアブレージでした。 その中、ゲーム5はなんと 41.75% フィールドゴールパーセンテージでこのシーズンの始まりでは期待の高かったクリッパーズのチームでしたがあ、まあ、チャンピオンシップオーバースト的な期待でしたファンの皆さんはバトルオフ LA を待ち構えていました結局、まあ、スポーツのルールだけど怪我はしょうがないけど一応怪我はありでそしてその怪我が状況を変えました そしてこのポストショイゾンにはカワイ・レオナードとケガもあって結局、クリッパーズは多分まだ彼らのシーズンを誇りに思うことができると思います。ニコラス・バトゥーム、レッジ・ジャクソン、テレンス・マンプラス、プラスだったことがいっぱいありました。まあ、けれど、マイナスだったこともいっぱいありました。イヴィカ・ズ・バッチ、サージ・バカ、ラジョン・ロンド、 そしてまあもちろんカワイの怪我噂をすればカワイ・レオナードはークリッパーズのスタッフ の, の怪我の管理によってあまりあ嬉しい状態ではないと聞きますそんで噂によるとマヤミヒートやダラス・マーブリックスがカワイに興味を持っていることですカワイ・レオナードとルカ・ドンスッチのコンビを考えると面白いかもしれないし 話によると2019年トロントからロサンゼルレスを選んだ日彼カワイ・レオナード彼が欲しかったスターはスター選手はジミー・バトラーでしたですが彼はマイアミ・ヒートを選んだせいで結局 OKC にいたポール・ジョージュにコンビを頼むことになったそうですまあどちらにせよカワイ・レオナードはプレイヤーオプションを持っていて それで、クリッパーズにもう1年いるか、フリーエージェントになるかを選べることができるのです。僕が思うには、多分プレイヤーオプションをオプトインして、ロサンゼルス・クリッパーズにもう1年間いることになると思います。皆さんはどう思いますか怪我の調子がどうなるか見ものですが、来年はまだウエストはちゃんと決まった優勝候補があるわけではないので、 かなりオープンなウエストで楽しみです。まあ、カワイ・レオナードとクリス・ポールの今年のオフシーズンの判断によるけどね。さて、あ少し短いビデオでしたが、あ今日はロサンジェルス・クリッパーズについてお話ししました。次はどのチームについてお話ししてほしいか教えてください。では、また会いましょう。Peace!